どうも料理人さんリュウジでーす今回はですねお野菜をねたっぷりとれるね非常に何ちゅうのお野菜がたっぷりとれるやつですお野菜をたっぷりとるためにはねどうしたらいいかっていうとやっぱりね必要不可欠なのがおいしいドレッシングだと思うんですよ僕はねドレッシングがないとね野菜が食べられないのであのちょっとねお野菜が苦手なんですよ実はね でも、今回はですねそんなお野菜があんまり得意じゃない僕でもめちゃめちゃバリバリ食えるんですねドレッシングっていうのがねありますので名付けてですね無限ごま油サラメですで、今回はこの門屋さんのごま油濃い口を使ってめちゃめちゃ香り高くて美味しいドレッシングを作っていきます。 じゃあですね材料ねこちらになりますまずレタスなんですけど、まあ、今回はねレタス使ってるんですけども、まあ、他のお野菜でもドレッシング自体がすごくうまいので例えば水菜とか千切りキャベツとかでもめちゃめちゃ美味しいですでも今回はちょっとレタスをね用意したのでレタスを使ってきますあとですね、えー、と調味料ですね えーまあ、先ほど言いました門田さんのごま油これね濃い口ですからね濃い口使ってくださいあの香りがねすごく深いのでね、えー、あとですね白だしです市販の白だしのものこれがね、えー、大さじ1ですね はい、あ、ごま油ね小さじ4使いますからねお醤油、濃い口醤油ですね、えー、これが小さじ1ですこちらお水です大さじ1ですねうまみ調味料ですね2振り分です、はい、おろしにんにくですまだおろしてないんですけどもこれからおろしていきます、はい、生のものなければチューブでもいいんですけどできれば生の方が香りが高くて美味しいです、まあ、どちらでも大丈夫です黒胡椒とイりごまですね白いりごまですねはいあと海苔です以上の食材でまずドレッシングからちゃちゃっと作っていきます まずですね、えっ、ー、とまあ手頃なボウルを用意してください。はい、こ, こちらに、えー、調味料ね入れていきます。まずね白だしです。水大さじ1と小さじ1ですね。他のも入れちゃいましょう。マミチオ 味, 調味料ですね。ニンニクをおろして、えー、いきます。少しでいいです。これねお好みなんですけども、感覚的にはね本当にこれくらい小指の先ぐらいですかね。今回は4分の1かけぐらい使いました。あんまり入れちゃうとね結構ニンニクの味になっちゃいますで。でここにですね、辛の純正コー油はい。 えー、小いですはいこれをね小さじ4杯はい4杯ねめっちゃいい匂いするね<笑>でこれをね混ぜていくんですよこのねドレッシングねやばいもんでよーくねカッしてドレッシングにいきますでこんな感じでねあの白っぽくなってくるので、ね、こうなったらもうねドレッシングがね完成なんですよ超簡単でしょこれえー、それではですね もううサラダにししていきましょうねレタスなんですけども、まあ、もう洗ってあります半玉えグラムにするとね 200g ぐらいだと思いますはい、でこれをですねちいちゃい包丁もいらないですねこのサラダはねでねレタスなんですけどこれまあサラダ全て共通することなんですけど水気をきちんと取ってくださいあればねあのー、サラダスピナーとか使った方がいいです野菜に水分がついてるとあドレッシングの味がボケちゃうんですよなのでできるだけ水気はほんと切ってくださいこれでサラダの味が全く、えー、違うものができます でちょ、ちょっとすいません手 順, 手順間違えました<笑>これこれねえボールまずボウルに入れてくださいボウルこれでドレッシングをね絡めていくんだったあと閉じっこポイントですねこれね、はいまあ、先ほ ど, ど作ったドレッシング、えー、こんな感じでね、えー、もう入れちゃいます、えー、全体に<笑>ま絡めていきますはいこんな感じでね全体に、えー、ドレッシングが行き渡りましたら えー、お皿に持っていきます、ね、美味しそうですね香りがいい本当にねうしましたらですね全体に黒胡椒ですねはいこの胡椒の風味すごく合うのでね海苔です臭のりこれはねあればでいいんですけどもあるとすごくね、えー、海苔の風味が香ばしくて美味しくなるの で, で最後に白いりこのこれをですね、えー、かけていきますはいということで無限ごま油サラダの 完成でございます、えー、早速できましたので、食べていきたいと思います香りがめちゃめちゃいいんですよね海苔と一緒にテタスをいただきます、ね、超美味しいとにかくね、この混ぜ合わせ調味料たちの相性がね 味的にはねかなり、うんかなり上品なチョレギサラダみたいな感じになってますでねやっぱりねごま油の香りがねすごい美味しいしかもですねサラダにはあるまじきことが起こってるんですけど何かっていうとこのサラダお酒がすごいですねはいでこのままでもめちゃめちゃうまいんですけど 今回はね、ちょっとサラダのアレンジという感じでねいろんなものを用意したので、えー、それをね入れていこうと思いますまずですね、えー、油を切ったツナ缶、はい、トッピングとしてね入れていきます絶対うまいでしょうこんなのはいただきます、ね、うんたまんない<笑>ツナ缶が入るとさらにね食べ応えが出てきてですね もうこれもうおかずでいけるぐらいですねはい僕もねあの料理家やってるとね僕ラーメンとかご飯とかチャーハンとか好きなのでもう、ね、野菜がね取りづらくなってるなってくるんですよねそういう時にねこういうねレシピがあると、ね、非常にね自分がありがたいんですよねこれに何野菜バリバリ食えるんですよ、まあ、まだねこのこのサラダ進化するんですよこちらですねお酢ですこのドレッシングってドレッシングなんですけど酸っぱくないんですよかなり珍しいドレッシング 酸味が入ってないんですよこれもねちょろっと少しかけて、はい、これもお好みですえー、ちょっと、ね、食べてみますねうんーお酢合う<笑>いくらでもいけるこの味変でいくらでもいけます本当に美味しいですそしてですねさらにさらにね最終進化をねしていきたいと思いますこちらです角屋のごまラー油で す, おそらくなんですけど 大体におつまみ感が増して美味しいんじゃないかと思いまして、ね、お好みでね、垂らしていた、うん、最高のハイボールのお供になりましたね多分ね、あのレタスでここまでお酒がす む, むのないです ね, これね まあね、普通にね食卓に出していただいてサラダとして食べていただくのはもちろんまあ僕なんでねいろんなこう調味料を用意して足しながら食べてですねおつまみしていただくのもすごくねいいんじゃないかと思いますとにかくねこのドレッシングがめちゃうんこうまいめちゃうんこうまいです本、ね、当にぜひねこのドレッシングを作っていただいて僕と一緒に野菜バリバリ食べてなんだろうな野菜バリバリ食べましょうということで<笑>ぜひ作ってみてください 今回の動画皆さんいかがでしたでしょうか、えー、このね加藤屋さんの純正ごま油濃い口ですねこれね蓋を開けた瞬間に分かるんですよねめちゃめちゃね香ばしい香りが本当に入ってくるんですよなのでですねこの香ばしさをぜひね実感していただくために僕の今回の無限ごま油サラダ作っていただけるとめっちゃ嬉しいですよろしくお願いします